水原が女優か。俺全然そういう世界のことわかんないな。謙遜しないでください、カスヤ君。映画の DVD いっぱい持ってるじゃないですか。へえ、意外ね。どんな映画が好きなのカスヤ君の部屋にあったのは、マジックミラーがどうとか、時間が止まってなんとかみたいな、やたらタイトルが長いやつで。あ、あれは映画じゃなくてそんなことだろうと思ったわ。次回のカムカリは嘘と。彼女ち、違うんだ、水原近寄らないでくれる